皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月12日、第20回バトルグランプリ個人戦が始まってますね。勝っても負けても、一戦するだけで、金の錬金石10個がもらえるコンテンツです。しかも、試合時間が3分に短縮されていますので、皆さん忘れずに回収しておきましょう。チャット機能も封印されていますので、ギスギスとかないです。安心してください。 とはいえ、やり始めると謎の中毒性があるのがコロシアムというコンテンツです。3チーム対抗戦のバトルトリニティに比べたら、2チーム対抗戦のコロシアムの方が必然的に勝率が高くなるはずなので、勝ったり負けたりが楽しめると思います。バトルトリニティは、勝ったり負けたり負けたり負けたり負けたり負けたりになるのが個人的に辛いですね。今回のバトルグランプリの報酬を眺めていますが、今回はどこまでもらいに行きましょうかね。 前回と前々回は本当に錬金石を取って終わりにしてしまったので今回はもう少し上のところまでやろうと思います確かランク B から負けたらポイントが減る仕様だった気がするのでランク B の服の紙コインまで行ければ御の字ですかね昔に比べたらランクアップしやすくなっていたと思うので1日2勝ずつくらいのペースで大丈夫かなという気がしますただバトルトリニティに比べると使える職業が多いのでどれを使えばいいかわからないのが困りものですね コロシアムでもムチマモが強いとかいう情報も流れてきましたが、ランク B くらいまで行ければいいので、その辺はあまり気にしなくてもいいかもしれません。なんだかんだ言っても、コロシアムもチーム戦のコンテンツですからね。自分一人の職業選択くらいでは、ほとんど何も変わらないのです。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、お暇な方は、古代都市832丁目6番地の畑に水やりでもお願いします。